今回は自宅で簡単にできるヤジロベイの応用編として膝をついたヤジロベイを紹介していきますこのヤジロベイというのはウォーキング50分相当をたった2分で同じ効果を得ることができると言われているエクササイズになります痩せるために歩こうかなとか筋トレ後に歩いた方がいいのかな いろいろ悩んでる方も多いと思いますがこの2分片足1分ずつバランス取るだけで体幹が鍛えられて姿勢が改善されてバランスが良くなるのでエクササイズのフォームが安定したり日常的に使われる筋肉が増えたりさまざまなメリットがありま す, たったの2分です一緒に動画を見ながら頑張っていきましょうはい皆さんこんにちはタートルです 今回、膝をついた矢印币を紹介していきます。足をついた矢印币、以前紹介したんですけども、意外と皆さん頑張ってできてました。今回はちょっとレベルが上がります。足の裏って意外とバランス取りやすいんですが、膝をつくとバランス取りにくいんです。片足1分ずつキープするだけです。動画を見ながら頑張っていきましょう。床が硬い方はタオルを用意してください。それではやり方を紹介します。以前は足の裏でバランスを取りました。今回は 床が硬い人は膝の下にタオルを敷いてもらって足の甲は床につけて片足上げてキープしますめちゃくちゃバランス取りにくいですこれを1分間頑張ってみましょう周りに物がないところの安全な位置でやってくださいバランス崩れたら足ついてもいいですまた足を持ち上げて残りの時間キープですマジでめちゃくちゃ難しいです体幹が身につきますそれでは行きましょう1分 あとこのねバランスが取れるよって方は手とか足とかちょっと動かしてみてくださいだけどもうこの時点で結構難しいです足の裏と違ってねバランスが取りにくいあ1分がねちょっと長いですねこれ本当にもうすでにねもも裏とお尻に効いてる バランス取れる方はね、また足伸ばしたりしてみて、足をね、前に伸ばして、こうやって足を上げればね、腹筋も効きますし、反対の足上げて足をね、後ろに動かせばね、もも裏も鍛えられます。ですが、めちゃくちゃバランス取りにくい、あと少しです、おおバランスがすごいいる。 足のと違って、ね、バランスが取れるっていう位置がねない OK よっしゃ反対行きましょうそれではいきますスタートもうこっちまんまいけるなやっぱり人によってね右足いけるけど左足はむずいとかねありますよねこっちはまんまあ取れるななんでだろうバランスがね取れやすい人はいろいろね足を浮かしたり 手を動かしてるで、ね、バランスを取りにくくして1分キープしましょうこっちはまあまあいけますねここだっていう位置はかありますねこっちはなぜかこれねしっかりもも裏とお尻お尻でも中元筋が鍛えられるのでお尻をプリッとさせたいとかね 下半身太りの人もね、もう充電機が弱っているので綺麗なお尻の形になります。あの少し、OK です。今の難しい膝をついたバージョンやったからによって足裏でやるとバランスが多分取れやすいと思います。次足裏で30秒ずつやってみましょう。それでは行きます。スタート。どうですか。もうさっきの難しい膝やったので足裏めちゃくちゃ楽じゃないですか。 どうでしょうう全然余裕だよって方はね足をねこ動かしたりしてバランスをね取りにくくしてくださいこういう感じでね動いて少しですどうですかはいオッケーハ足ですラストですいきますスタート ううでしょうか膝でバランス取れた人は余裕だと思いますなので体をね動かしながらバランスを取りにくくすることで体幹が鍛えられます通常歩く時ってバランス取れますよねですがこういう片足立ちで止まっとくだけで歩く時よりも意外と筋肉を多く使ってるんですよバランス、OK お疲れ様でした。今の膝ついた矢印、立ったままの矢印べ、片足1分半ずつでしたけども、やってみてどうだったよっていうのはね、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。あんまりね、エクササイズ、 やってもバランス取れにくいっていうことはあんまりしないと思うんですが、こういったね、片足で動く矢印、とってもダイエットにはおすすめです。今から歩いてみようかなとかね、暖かくなって散歩してみようかなと思った方は、家でこれ2分するだけでもね、同じぐらい筋肉使えてますんで、よかったらね、毎日やってみてください。全然できなかったのにできてきたよとかね、よかったらコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、リンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。